続いて登場するチームは1期の皆さんです結成23年を迎えましたこれまでに経験のない緊急事態の長すぎるトンネルの出口に向かって踊りたい気持ちを耐えこの最下祭に思い切り気持ちを込めて皆さんと心一つに楽しみたいと思いますそれでは1期の皆さん お願いいたします会場にご覧の皆様こんにちは地元のチーム一揆と申しますご紹介ありました通り今年23年目を迎えるチームでございます3年ぶりの開催最下祭の開催心から感謝しております皆様に少しでも元気がお届けできればと思っております精一杯踊らせてもらいます ご声援よろしくお願いいたします。えーえーえーえー、それでは参りまりす Fi. Thank、you パン言ってー。 ありがとうございました。 Hi.